ブラッドロッジじゃな。さあ頑張るぞいなぬウマリリかのバレないようにせんとの。今のうちじゃ。 兄よ、逃げるのじゃー。ビリーじゃ、前から来とるぞい。ま、まずい。ナイスじゃ兄じゃを信じて発電機じゃ邪魔にならんように離れるかの。 プロが追いかけられとるのうなぬ戻ってきとる だダメじゃー見つかったわい誰か救助に来とらんかかか殺じゃー誰か頼むー アンジャーすまぬー安らかに眠っておくれ破滅人気じゃのうわし2人でのスキルチェック自信ないわい任せたぞい 燃えておる破滅浄化じゃ黒急いで逃げるぞい 私の番じゃな<音声>、なんで板がないんじゃー。 しまった。見失ったわい。いぬ お, お, お, お, お。なんか知らんが助かった。 どうなっとるんじゃあー腰が リーはどこに行ったんじゃ。ビルジー回復するわ助かったわいありがとうのう黒の上はき返し最高にキュートじゃ。また来たぞい一番遠いよっ リリー邪魔じゃまずいきかわいやじゃあじゅ寿命が縮むー もうダメじゃ腰を狙うのはやめてくれー黒。あと少しだったのーサンキューじゃ 人が追われておる、今じゃ坊主くん。ありがとうのー。一緒に回すのじゃ黒がまだチェイスしてくれとるのー。 よく頑張ってくれたゲートは坊主くんに任せて様子見じゃ鍵があればのビリーはどこじゃ これは全然動ききないわい黒がチェイス頑張ってくれてたからの若い命をわしが守らねば で い, いんじゃわしは置いて逃げるのじゃしまった、黒が狙われておる黒お お, お, お マン あ, あ あ, あぼうぞくんカジャとト しまったバレたわい坊主くんだけでも助けねば逃げんじゃー坊主くん頑張ってくれダメじゃったか 坊主君はもう終わりじゃ。ゲートを探さねば。どこじゃゲートは、ハッチは。坊主君すまん。ゲートの場所なんて知らん、もう無理じゃ。あったぞい、でもこの距離は間に合わん。 ギギリギリじゃあ後に坊主くんが耐えてくれてたから助かったことを知るじじいだけ助かってすまんのいいやつらじゃった。